私たちの秀夫君は17年間の人生を大石管転承といっ心臓病とともに歩んでおりました高校生の時についに倒れ旅立つことになりました秀夫君が数々の死を残しておりました you、mm -hmm.